2枚重ねで作るお花紙ユニットを使って超簡単にできるふわふわのひまわりです。ユニットは2枚重ねのお花紙を広げるだけなので小さなお子さんでもお年寄りでもとても簡単にできます。今回は16折りの一発折り型紙を使います。花は黄色のお花紙を2枚重ねて 屏風折りにしますそれを半分に折り真ん中の印にするため少し切り取ります花びらは深く斜めに切り取りましょう真ん中をホッチキスで止めてから 花びらを開きます全部開いたら表と裏から花びらをきれいに整えますこの時花びらをつぶしてしまわないよう真ん中だけ押さえてください花の中心は茶色のお花紙を使います 半分に折ってお花紙を型紙の手前に置いて八等分の屏風折りにします真ん中で二つに切ってからそれぞれ二つ折りにしますそれぞれの真ん中を少し切り落としたら端は細かくまっすぐに切りますシュレッダーバサミがあるととても早くできます 真ん中をホッチキスで止めて広げます。二つ折りにしているので、つながっている方の端のところは破ってください。葉っぱは緑色のお花紙で作ります。お花紙を半分に折り、さらに半分のところに折り目を入れたら、 そこを目安に少し重なるように三角に折ります糊を少しつけて止めたら3センチくらい型紙に挟んで屏風折りにします そこに液体のりを少しつけて、ねじるようにしてくっつけます。これをそっと開くと、葉っぱができます。花の真ん中にのりをつけ、茶色のユニットを2つ重なるように貼り、 葉っぱを添えれば、ひまわりの出来上がりです。とても簡単なので、みんなでたくさん作って飾りましょう。